こんにちは。緑の党推薦候補、ミュージシャンの三宅雄平です。今、多くの人の思いとかけ離れていくこの国のあり方を、もっと近くで見て人々に伝えたい。もっと多くの人の意見を、もっと近くから国に伝えたい。そう思って立候補します。例えば、音楽を愛するような人々の心は、この国をもっと大きく動かせませんか。どうやってこの世界から戦争をなくしますか。 今、地球上にある400基の原発どうしますか時代に先駆けて日本列島は今大きく試されています東西南北あらゆる距離と立場から問題を解決するため一つになるための話し合いをしましょう国会に僕らのセンスを持ち込みましょう選挙は大きなチャンスですチャランケしましょうヤマン三宅オフェでした